この度、貴重な機会をいただきまして踊り子一同一生懸命心を込めて踊りますのでどうぞ応援よろしくお願いいたします。 Thank、you